日常運動ン初日の日曜こそ旅本日の動画はこちらではごゆっくりお楽しみくださいこちらファミリーマークお母さんの食堂チーズと伸びるハンバーググラタンカレー入りを食べたいと思いますうんー真っ白でカレーの良さは見えないんですが中に入ってない で, すでもカレーのグラタン な, なぜあえて一緒にハンバーグとカレーあるいはハンバーグとグラタンはまだわからなくもないのですま細かいことは気にしなくていいですよねそれで チャンネル登録よろしくお願いしますしハンバーグとマカロニどこでも美味しそうで す, うですねではいただきます まず、あ、ハンバーグですけど見た目と比べると薄くってちょっとうまみが足りないかなっていう気がしましたねコンビニの商品ですの、ね、でこれ以上求めいるのはほ こ, こなのかもしれませんで、グラタンの方なんですけどこちらもちょっとホワイトソースも少なくてマカロニが多いそんな気がしますた。もうちょっとマカロニですけど、ね、ホワイトソースが多めの方が自分は良かったですねも乗ろうとした感じチーズは確かに伸びていて噛み応えもあってしかったんですが もちょっとなんかちょっと入ってるだけで何のために入ってるのか味に変化は出てももうちょっと出てきてほしいなっていう部分もあってなんか中途半端な感がゆめないその部分でしたね全体的にそしてまずくはないのですがちょっと微妙かなということでこちらも点数させていただきますご視聴ありがとうございましたコメントしていただけると嬉しいです演部集お楽しみいただけましたが「星しそうで s のチャンネル登録 よろしくお願いしますではまた次回の日本でお会いしましょう